皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月11日、ツイッターのトレンドにもなっていましたが、ゴールドマンマックスが出現しました。出現場所は地図には表示されないので、自力で探し回りました。とても大きなやつなので、遠くからでも見つけやすいだろうと思っていたのですが、実際はここまで近づかないと表示されませんでした。 でも、黄金の花びらと10周年記念福引券がもらえたので大満足です。今日からパニガルムフィーバーが始まりました。どんなフィーバーかと言いますと、すべての部屋に原生の製氷が設置されるというやつです。つまり、個々の原生の恵みをつけられるというわけです。ただ、今週は次元竜さんなので、そこまで強化する必要もないというか、いつも以上にフルぼっこにされる次元竜さんがかわいそうです。